曲で踊り子大丈夫かな<笑>ちょっとときついと思うんですよ<笑>、えー、続きましてまた今村のナンバーから、えー、一応、えー、関西の、えー、地震ですねそこの時に復興のために作られた曲になります白い波にも負けないということで「白波」という曲がよさこりの曲で今村先生が作っていただきましたその曲を召したいと思いますよろしくお願いいたします白波い HERE l o ル第1部、ありがとうございました。まままたたをよろしししくお願いいすありがとうございました